藤の花をお花紙を使って作りました日本の伝統技法であるつまみ細工の方法を生かしています長さを少しずつ変えて束にしてみましたこの中から一番長めのものの作り方を紹介します作業の前に ウレタンタイプのカット板を指に巻きましょう滑り止めになります紫と白のお花紙を4枚ずつ用意したら交互に重ねていきます8枚重ねたらきれいに揃えて対角線上にホッチキスで留めます それを縦半分に折りますここから大きな正方形を3つ小さな正方形を2つ切り出しますよく切れるカッターナイフかハサミで切っていってくださいまずは大きい正方形からです 一つできたら、これを型紙にあと二つ切り出しましょう。残った部分で小さめの正方形を切り出します。 これで大きめの方が12セット小さめの方が8セットできました白と紫を1枚ずつ重ね三角形に折りますそれをさらに三角形にそして片方ずつまた三角形に折ります 2枚を別々にして白い方が内側になるように折り直します全部できたらこれをまとめます切り口の方を揃えて 洗濯ばさみで留めます切り口の部分にでんぷんのりか水のりをたっぷりつけて指先でまんべんなくなじませます。 糊が乾かないうちに一枚ずつ剥がしていきます剥がしたら2ミリほど折り返します糊が乾いたらペーパーナイフか尖ったハサミの先を間に差し込んで広げていきます細い方から 広い方に向かって広げていきますストローの先をこんな風に斜めに切ってそれを差し込んでも同じようにできます奥までしっかり差し込んで細い方から広い方に広げていきますこれを2個ずつセットにしていきます 裏から糊をつけて、2個合わせて押し付けます。裏から糊をつけて、2個合わせて押さえます。小さいのを2個残して、あとは全部セットにします。細長く切った画用紙にこれを貼っていきます。まずは1個ずつ。 次に小さいものそれから大きい花画用紙が足りなくなったら 糊をつけてつないでくださいこれで出来上がりです画用紙に貼っているのでこんな風にしなやかに曲がります 春花の数を変えると長さを調節することができますみんなでたくさん作って飾り方を工夫してみてください